入ってました。国立遺伝学研究所の有田です。メタボバンクの話を始めたいと思います。まず、メタボバンクという名前にあまり皆さん馴染みがないと思います。けれども、つい先日遺伝研で始めたメタボロミクスのための公共リポジトリになります。まず、メタボロミクスという分野自体に馴染みがない方が多いかと思います。メタボロミクスと聞くと、まあ化合物生体内の化合物が全部。 同定できるというふうに思われている方多いんですけれども、そんなことはなくてですね、かなり労力を強する分野になります、えー。生態サンプルを入手して、まず質量分析系で測定するところまでは、えーまあ、お金があればできる部分だと思います。ただ、その後で質量分析系から出てくるデータというのは、我々生データ、ローデータと言ってますけれども、この生データの部分は、 す、え、べ、ー、てのピーク情報、すべての時間におけるすべてのピーク情報を記載したもので、ここから化合物に相当する部分というのを抽出してこなくてはならないわけです。でここがゲノミクスなんかと一番大きく違うところなんですけれども、ゲノミクスやプロテオミクスと違って、ですね、メタボロミクスの場合は、どんな化合物があるかというその全体像というのがあのオープンになっているわけです。 例えば人のサンプルを測る場合には、人はあらゆるものを食べていますし、薬も飲んだりするので、どんな化合物がその中で出てくるかというのが分からないわけです。プロテオミクスだったら、例えばゲロムが分かっていたら、中に含まれるタンパク質とか、就職のパターンもある程度予測はついていくと思うんですけれども、化合物の場合はそれが数百万化合物に加えて、さらにあのオリゴペプチドなども見えてくる。しかもそれらがあの様々に アーティファクトとして変な構造をとる可能性もあるというわけです。ですから、この解析の部分が非常にボトルネックになってまして、現在でも測定したデータを計算機を使って解析して、化合物を同定するステップというのがとにかく時間がかかるということになります。で、ここに時間がかかるということは、実はこのステップに依存して結果が変わってくるということでもあるわけです。で、この統合プロジェクトでは、 うちのグループは実は昔からマスバンクというデータベースを作成させてもらってきました。マスバンクというのはこの最後の計算機によって化合物を同定した後のスペクトルを収載するデータベースになります。で基本的には素性が分かっている化合物を測ったスペクトルを収載することによって多くの人がその情報を見て同じような アイデンンティフィフケーション同じような化合物同定が迅速にできるようにということを目指したデータベースでした。このマスバンクは、えー、昨年から、えー、質量分析学会、マススペクトロメトリー・ソサイティ・オブ・ジャパンという国内の質量分析学会に上として、質量分析学会が今はメンテナンスしています。そして我々は次のデータベースとして今回紹介するメタボバンクを作成したわけです。 でこのメタボバンクはと言いますと、そのマススペクトルのデータベースではなくて、ローデータのレポジトリになります。ですから、ゲノムでいうと、例えばシーケンサーからの生データを収載する SRA に相当するレポジトリになるというわけです。で、この生データのレポジトリというのは、データサイズも大きいですし、それからメタデータをたくさんつけないと、 再解析ができないということになります。ですから、まずパイロットプロジェクトとして、利権のプラントメタボロームメタデータベースというサイトをまず最初に作り、これ昨年から公開しているんですけれども、この利権のプラントメタボロームメタデータベースを元にして、遺伝研で公共レポジトリであるメタボバンクを作りました。で、この利権 PMM というサイトとメタボバンクの違いはと言いますと、利権のサイトというのは、利権の中で生産されたデータを収載する 生データのレポジトリになります。それをすべて包含した形の公共レポジトリがメタボバンクで、まあ、簡単に言いますと、どの研究者でもデポジットできるのがメタボバンク、立憲のデータを集めるのが利権のメタデータベースということになりますで。こうした生データのレポジトリというのは、我々がもちろん初めてではありませんで、欧米にはすでにあるわけです。で特にサイズが大きいものを紹介しますと、 米国の NIH が作っているメタボロミクスワークベンチというものがありまして、これは NIH が大体年間5億円から6億円ぐらいかけてもすでに10年ぐらいやっているコモンファンドというファンディングの結果をすべて主催するレポジトリになります。アメリカはまあ国が非常に強力なポリシーを持ってデータをすべて公開しなさいという圧力をかけていて、このコモンファンドを得た研究グループというのはすべてデータを あの論文 の, あの発行にかかわらずすべて集裁するということになります。ですから、量としては膨大で主に人が多いんですけれども、パブリッシュされてないものが非常に多いと。そうすると、どうしてもメタデータが不足してしまって、なかなか他の研究グループには使いづらいものになるわけです。ですから非常、こうしたアプローチを取ってしまうと、えー、研究の例えばインテグリティとか、あのチェックをするときには役に立つレポジトリなんですけれども、気軽に 再解析をするレポジトリではないという印象を受けますで。同様にヨーロッパではメタボライズというレポジトリが2012年からスタートしてまして、このメタボライズというレポジトリはメタボロミクスの業界では基本的にスタンダードとなっているレポジトリです。メタデータも充実していますし、90% 以上がパブリッシュされている論文として出ているということで、詳細情報であるとか研究の意図なども 論文を見れれればよくわかる非常に優れたレポジトリででですらですすそらねメタボライツですら、ただし、まあ、これはデベロッパーの人たちの再解析の結果なんですけれども、なかなか、えー、デ, ータデータとしてあの情報が充実しているものが少ないというレポートがサイエンティフィックデータというジャーナルの中に発表されています。ですから、こうしたあの過去の例を踏まえて、ですね我々としてはもっと再解析に適した しかもそのデータフォーマットが揃った形のレポジトリを作っていこうと思って構築したのがメタボバンクということになります。でこのメタボバンクというのは実はついこの間10月に公開したばかりでまだウェブサイトが全然充実していないんですけれどもこれから皆さんの意見を取り入れて、えー、再解析それから利活用しやすいレポジトリを目指していきます。基本的には利権のデータとあと、かつた DNA 研究所で測定してきた植物のデータを えー、含んだものがメタボバンクにに入っていいるという形になりますそしてさらに皆さん、誰でもいいですけど、データを投稿したいという方がいらっしゃれば、パブリックリポジトリですので、フォーマットが正しくて、えー、データがきちんと揃っていれば、それは必ず受け付けるという形になります。言ってみれば、の DNA のジェンバンクであるとか、DDBJ と同じ機能というわけです。 そしてメタボロミクスの特徴は、ゲノミクスなんかに比べると、メタデータが非常に煩雑だということです。ゲノムであったら、例えば生物を測っているというところまでは必ず一致するわけですけれども、メタボロミクスの場合は、例えば食品の場合もありますし、環境の場合もありますし、さまざまなターゲットを測るわけです。ですから、食品なんかも対応できるようなメタデータのテンプレートというものが必要になってきます。 そのメタデータの設計に非常に時間を要しましたけれども、えー、プロジェクトの中で相談して一番良い入力方式として、まあ、生物の方にもなじみのある Excel を利用することにしました、えー。基本的には Excel エディターというものを用意しておりまして、えー、メタボバンクエディターという名前で、ホームページからダウンロードできる形になっているんですけれども、非常にあの日本語を使って、えー、ヘルプが充実した 入力エディターになってますで申し訳ないんですけども、入力していただかなくてはいけない項目は多いです。それはやはり再現性とか、あとは他のスタディとの比較を可能にするために、どうしても必要な情報が多くなってしまうという欠点はあります。ですけれども、そこをうまく入力していただければ、本当に役に立つ情報リソースになるということで、かなりまあ詳細にわたるメタデータを収集する方針になっています。 でこのメタデータの入力ですけれども、例えば特徴としては、特にクロマトグラフィーのグラジエント情報なども、フォーマットを揃えて入れてもらえるように工夫をしています。論文ですと、自然言語で記載されるので、比較などがとても不可能になってくるんですけれども、それをうまく Excel の機能を利用することによって、比較できる形で取得すると、それから各項目にもオントロジーを設定して、RDF 化もできるようになっているというわけです。 でこれからまあ再解析に入るんですけれども、まずは利権と数々 DNA 権における植物を中心にしたデータが100セット以上入っていますので、これの再解析から着手する計画になっています。まあ、再解析とといいううののははは基本的にはあのメタボロミクスというのは アイイ、デンティファ同定できる化合物がピークの、まあ、せいぜい 10% ぐらいだったりするわけです。ですから残りの1割でも2割でもさらにうまく比較することで、アイデンティファイすることができれば、同定できる化合物の数を増やして、まあ、ぐるぐる回して、あの増やしていくことができるので、それができるようなレポジトリということで、これから頑張っていきたいと考えています。 で特にユーザーの皆さんからのご意見をお待ちしております。特にメタデータの、まあ、記載の方法であるとか、その採流度に関しては、まれ、あ、わはなるべく入力しやすいようにと努力はしてるんですけども、どうしても難しくなってしまうところがあります。ですから、メタボバンクのウェブサイトにアクセスできますので、メタボバンクエディターをダウンロードしていただいて、入力できそうかどうか、または、えー、サジェッションなどいただければと思います。 アドレスはメタボバンクアットマークの DDBJNIGACJP になります。で DDG、DDBJ では毎 年,、えー、年3回講習会を実施しておりまして、その中に現在、少しずつメタボロミクスの講習も混ぜています。で今後、講習会の中でもメタボバンクを利用した解析と、または、えー、統合 TV からも発表したいとも考えていますので、よろしくお願いいたします。以上で終わらせていただきます。